さあ続いての団体10番目です登場いたしますのが立正大学吹奏楽部の皆さんです盛大な拍手でお迎えください皆さんこんにちは立正大学吹奏楽部です私たちは加藤全身をモットーに夏のコンクールと冬の定期演奏会を主軸にさまざまな活動を行っております昨年の吹奏楽コンクールでは 東京都大会において6年連続となる金賞を受賞しましたさらなる手組みを目指し日々練習に励んでいますさて最初にお送りいたします曲は「ジターナです1999年にベデオ・ロペスがマーチングバンドのために作曲したラテン音楽です疾走感のあるかっこいい曲となっておりますお聴きください式は東武ドラムミュージャー伊藤美咲でお送りいたします